でございますせん誰もいないじゃないかだって口癖になってんのよ俺はいつの間にお客が乗ったのかと思ってびっくりしたぜ<笑>ねえこの調子じゃ今月はまた月給が危ないわねうんまずダメだね困ったわね 良さそうだな乗り心地も良さそうねがっかりかけやがら小駒ちゃん少し後ろで昼寝でもしてなよ当分お客はありそうもないぜ 自分じゃないんだけど、どうしましょう？乗せた？乗せようや。や かったね、トラックだと思ってるごめんなさいあいや、どうせお客は少しだから これだけいいっっぱいになってハよ<笑>開発のバスの方がきれいで早くっていいんだけどこのバスはいつでも空いてからねそうだよ荷物でもある時にはこれに限るよ<笑>うちのそばでちょっと止めてねお来た いいんかええお前、まあ、そんなことしてお小遣い足りないんじゃないうん<笑>大丈夫よ私の下駄まだ一足置いたったわな あ, あったよ<笑>じゃおっ母さんさよならあありがとうよ下宿のおばさんによろしくね します んささいいいい暑かったででしょええー、起きてんの<笑>倒しくださいはい、倒しをくださいはい、15歳ですね、えー、ありがとうございました。 ありがとう あ, あそうそう今日戸田さんが来て言ってたけどねあんたの会社評判が悪いんだってねあらどんなことでそれでねバス会社っていうのはね表向きの看板だけでねいろんな悪いことしてそうかしらそれ私もそうだと思うよあんな汚いバス1台でやってけこないもんねでも開発バスがあんなに大きくならない時には あれでも随分稼いだのよだけど今となったら早く辞めたほうが得じゃないグズグズしてたらきっといいことなくってよでも私ねもう少し何とか考えたらお客が増えるだろうと思うのよ今のままで辞めちゃうの寂しいわそうかねせっかくお駒さんみたいないい切りを持っててあんなバースに乗せとくのもったいないわあらそんなこと<笑>あおばさん晩ご飯の支度は えもうあらかたできてんだけどそうねお豆腐屋さん行ってきてもらうかしらえすごいごぶってきましょうかいいえいいのよ暑いからそうじゃあ おはおうストップ願いますああ惜しいことしたらね今夜バスの車掌さんの放送があったのよ 何時かしらまだやってるかしら車掌の放送って何の放送名所の説明なんだってまだ間に合うかもわかんない出してみようね 相談があるのよ相談何だよ親にでも打ち上げにくいってなこともできたのかいやな、園田さんそんなことじゃないのよいやどんなことだよねえ、夕べラジオでユランバスの車掌の名所案内放送したでしょうん、うちのバスでも名所案内やったらいくらかお客が増えると思うんだけどうんうちのバスの沿道に名所なんかないだろうか俺は旅から流れてきた人間で知らないけど 腰ぐらい何かあると思うわ小駒さんがそういう気なら一つやってみるんだなねえ園田さんから社長さんに話してくれない私からだとなんだか生意気なようだからあよろしい社長には俺が交渉するよそして小駒さんも微生でケーキつけるんだないやだわ微生だなんて氷<笑><笑>飲まないうんたくさん、うん これちょっともらいましてあどうぞそろさん、すいませんお店ちょっと頼みますよあいいよ社長なんか会社をよたものの集会所と心得てるんだがな、うん、運転士の俺はバスが大事だ何しろ俺の楽しみは車を愉快に運転することだからねそうよ私だって会社のことを思うってより自分の仕事を立派にやりたいのそうだと思うあねえ横間さん 二人とも今評判になってんだそうだよなんでうん、国乱れて中心現れて会社は乱れてるけども中心が二人いるって私たちがその中心なのうんそうだよ<笑>大変ね<笑><笑>中心は少し大げさだな<笑><笑> 社長いいかかがでしょうかな、うん、いや絶対大丈夫ですよ。そのとにかく ハだハハなかなか面白いんです何てい う, うかなポンって言うだろスッと胸がつくんだから<笑><笑>え、ハ そ, <笑><笑>そうですなそういえばそういう気もしますな、うん、<笑><笑>ところで社長さっきの話ですが私はこういう方法を取ったらいいと思いますが社長 ちょっとお願いの件がありますだだそのだ君はこの会社に対して何か要求したいことでもあるのか要求というほどのことじゃないんですがちょっと要求したいことがあるんです要求とは何だよえ早く言う早く今日はちょっと忙しいんだからでは申しますが、うん、我が社のバスでも例のラジオでやってやるな名所案内の説明をやりたいと思います女社長の名所案内の向上です なんだそんな要求かえよしそのとは名所案内なんてものは面倒くせえもんだ、まあ、君は運転するだけだからいいだろうが多少はお前説明したり切符を期待してると辻船になんてとも間違いしないえしかし名所案内はどこのバスでも流行してます車中乗客を退屈させないようにそれからバスに景気をつけることにもなると思います辻線は間違わないようにお駒さんに気をつけさせます<笑>なるほど だから一体の名所なんかあるのかこれ そ, うそれは私も知りませんがただ私は我が社で開発バスの先手を打ちたいと思いまして開発バスの先手を打つかこれは通過じゃねえふんああ社長それは通じゃね、うん、よしやろうじゃあ何とか名所を探しやしたらあ文書のできるやつに文案を作らせるんだな、ねはあ、それやって、まあ、君と社長に任せるから相談してよろしくやってくれよ、はああいいかいじゃあいいよいいよ よろしいそれでねさっきの方法だとどうぞどうだったうん社長も賛成してくれたよそうよかったわね ところがね名所案内を君と俺とで相談してくれてるんだよじゃあ私名所を探すから園田さんそれうまい文句で書いてくれる俺にはダメだねやっぱりそういうことの上手い人に頼まなくちゃそう思、ね、ったわね誰かいないかしらうんそうだな あ, あいい人がいた誰がいね東洋館に泊まってるほらあの小説書く人。 こののバスの中にノート忘れたの届けてあげたでしょああそうかだけど小説家はそんなものを書いてくれるかしら物は試し当たってくけるだわ私電話かけて聞いてみるわねえあんなに簡単に引き受けてくれて大丈夫かしら 大丈夫でしょ信用できそうな人だったじゃないのきっと流行らない小説家なんだな私はあんなことが好きでやってくれたんじゃないかと思うのそうかなどうぞ、はい、皆様これは港北バスでございます 毎度ごご乗車ありがとうございますただいまから沿道の名所旧跡についてご説明申し上げます皆様この大通りは甲州街道でございますあの左手にうちの陰から枝道が一つ出ておりますあれは青梅街道でございます皆様ご存知の通りこちらです ごめんくださいよどうぞお忙しいところどうも私は航空バスの運転手園田元八でございますどうぞよろしくいや僕は君のバスにはたびたび厄介になってるんで顔は知ってますよ汚いですねあのバスははあ ししかし旅人に名所案内をする勇気は危篤なことですねじゃあ一つお手本を示すから聞いてみてください僕はこういうことが好きなんでね皆様この道路と平行に右手に見えています小さな道は旧甲州街道でございます その向こうに丸く盛り上がった土の段が見えますのは岩塚と申しますこの辺りを昔は貝の和の原といい昔製片のあるたびに都より運格の流され来て流され来てどうも調子が変だなここは後で訂正しようバスガールさん僕の朗読する文章のリズムつまり口調によく気をつけてくれたない えー、こんところはちょっと文章が月並みだけど、まあ、大衆的だから乗客が喜ぶかもしれないいいかねこんところは永端的な工場なんだからね皆様この川は笛吹川の流れでございますあの左手の上流にあたって小高い丘が見えますのはすなわち丘にうたわれている差し出の磯でございます潮の山 差し出の磯に住む千鳥君が見ようば八千代とぞなくその差し出の磯でございますまずこのくらいの口調がいいだろうな揺れるバスの中だから早くしちゃいけないしかも君たちのバスはガタガタだからな<笑>ダメね稲葉さんあほらどうもすまんバスガル君 あの、君は少し言葉に名りがあるだろうなはい、うん、しかしお駒さんはほとんど名りはございませんいつもラジオの料理講座やラジオドラマを聞いていますのでこの頃は東京弁を自由に操りますこの辺の娘さんを申しますが東京弁を覚えるにはラジオの料理講座が一番いいそうでおおそうかねだが少し名前になる方がいいと思うんだがね例えばこの差し出の磯というんでもこの土地の人たちが言ってるように サシでとにアクセントをつけるんだ僕はその方が地方食が出ても面白いと思うんだがどうかね君いかがなもんでございますかとにかくこれを君に提供するから会社の人に見せてこれでよかったら採用してくださいなるべく軍案には手を入れないようにしてもらいたいねありがとうございますどうもいろいろありがとうございました時にちょっと失礼なことを おきいたしますがご純筆料はいかようなところでございましょうご純筆料ああ原稿料か<笑>そんなんものはいらないよこの間忘れ物を届けてくれたお礼のつもりなんだからそれはどうも何ともお礼の申し訳がございません実はこの名所案内の計画はお駒さんの思いつきでしてその文案の原稿料につきまして まだ会社は予算を立てていなないいいようなんでございましていや結構僕はただで原稿を書くことは慣れてるからそれよりもバスガル君こいつを一つ朗読してみないか大きな声で読んでごらんやってごらんよ皆様これは広北バスでございます毎度ご乗車ありがとうございます ただいまから沿道の名所旧跡についてご説明申し上げます皆様この大通りは甲州街道でございますあの左手に家の陰から枝道が一つ出ておりますあれは青梅街道でございますあちょっと待ったそうすらすら読むだけじゃいけないもっと抑揚を重んじなければいか、えー、青梅街道でございますというところもこ昔の人が行き来した古い時代を 乗客たちに思い出させるようにもっともったいぶって言わなきゃいけないなはい次を読んでごらん皆様ご存知の通り甲州街道と青梅街道はともに東京・新宿に発しこの二つの道は互いに分かれて山を越え谷川を渡り甲州に入ってすなわちこの地点で合致しているのでございます この先の左手に竹が3本ほど生えて見えますのはだいたいそれでいいがこのバスガールってやつは口上を述べるときにジェスチャーということが必要なんだつまりこの先の左手の方にっていうような時でもこの手で実際に左の方を指ささなければ味がないねはいどこのバスガールでも大抵この指をこんなような格好にしてこう指さすようだね ああなるほどそうですかねあんたもやってごらんこうですかうんそんなもんだねじゃあ工場の方はうんと健康すんだなどうもありがとうございましたあそれからその名所のある場所だがね これは明日でも僕がバスに乗って教えてあげようはっどうもいろいろありがとうございました で, ではねえせっかく書いてもらったんだけど私切符を切ったり窓を開けたり閉めたりしてると説明しきれないかもしれないわ少し縮めてもらえないかしらうん俺も少し長いと思うよだからお駒さん 手の空いた時適宜に説明すんだなそうねあの小説家がこんな長い文章を書いてくれるとは思わなかったよ10枚もあるぜ親切な人ねどうだかわかるもんか自分の文章を人に覚えさせてるなんて気持ちのいいもんだからな金がいらないってわけだよねえでも社長さんところに持ってって検閲してもらってよほらパスしたら覚えられるだけ覚えるわ うけていくのたあなたのようなよ社長おうそうだ今日は君に先月分の月給をくれてやろうと思ってるみんな今社員一同にくれてやったところだよ恐縮、はあ、でございます、うんえー、で先日お願いいたしました社長の名称案内機でございますが、うん、こんなんではいかがでございますう あの専門家に書いてもらいましたが、ご検閲お願いいたします、うん。なるほど。これ、専門家が書いた。うん、ま、うん、これでいいだろう。はうん、それでは、うん。ああ、あの、それ、その案内状、なんていう専門家が書いたの。ああ、東洋館に泊まってる、東京から来た小説家でございます。うん、名前は伊川権二です。伊川権二。うん、船の名前は知らんねえ。どうせ大した人間じゃないんだから。は 大したことはないよね。うん。執筆にはよくしてるんだろう。は。うん、じゃあ、積み金でいいな、うんうんうん。これ持ってってやるよ。あ、で、これで少ないとかなんとかグーグー言ったら、その分は使い捨てあ。え。うん、おお、待って、待て。それから。 君の月給と車掌君の月給ね。 どうもありがとうございいましたおい今日はみんなに思ったら一つ何を こんにちは。おこまさん。今日は社長は大変なご機嫌でね、分安はすぐパスするし、ほら、これのおこまさんの月給だ。えー、っとっ、それからね、あの、案内機の執筆料。執筆料出たの。うん、そうなんだ。うん、こっちからそのよもしないようにね、これ持ってってやるってんで。んそう、よかったわね。うん、おこまさん、これ、すぐ届けてやるね。園田さん、一緒に行ってよ。そうか、じゃあ、一緒に行こう。これぐらいね。 ノアさん、さっきのバスの人達がまた来ましたよ。なんだって、なんだ、お渡しするものがあるんですって。じゃあ、表で待っててもらってくれ。 何か。先ほどはどう。これは社長よりの拍車です。あ、そう、わざわざ、ご無礼でした。うん、十円だね。受け取り買おうか。いや、それには及びません。誠に拍車で、おさりい入ります。いやいや。 しっはっじゃあ帰ろうかあの人平気な顔してお金受け取ったわちょっとも援助なんかしないのね自由あったりしてんねえハハハハ 家の陰から枝道が1つ出ておりまますすあれは青梅街道でございます皆様ご存知の通り甲州街道と青梅街道は共に東京・新宿に発しこの2つの道は互いに分かれて山を越え谷川を渡り甲州に入ってすなわちこの地点で合致しているのでございます。 この先の先左手に竹が3本ほど生えて見えますのは昔うっそうたる竹林であった名残と言われ昔の形状の跡でございますだいぶ上手になったけどもう少し味が出ないといけないねええ何度でも稽古しますわおばさんなかなかいいよ運転しててもこうなんとなく張り切ってくるべ<笑> あら園田さん、定例上すぎちゃったわよ、うん。お客さんいとかい、うん、おい、君、あんまり張り切ると危ないで。なに、大丈夫ですよ。ああおや、危ないじゃないか。 井川さん、危ないから、ちょっと降りてちょうだい。うん 事故起こしたそうでそ園だから社長へ電話ですよ何事故あ森橋森橋あのあ社長さんでございますかあの私あのそ園田でございますが実はバスを畑に転覆させてしまいましたそれにあの社長のお駒さんに怪我をさせてしまいましたんで誠に申し訳ございませんおいエンジンが壊れたのえ窓ガラスなんかやられたんだろうな それから、あのー、乗客の死はどうだえいや、あのー、乗客はたった一人でしたがげ下車していましたので大丈夫でございますあのエンジンも車体も別に故障はないようでございますおじゃあ貴様乗客が下車してたって言うんだなそれじゃあお前車を止めた時墜落させたのかえおい貴様は我が社のバスがな保険に入っても知らんのかお前はそれはよく存じておりますそれでございますから救助に駆けつけて来てくださった方々にもバスに手を触れないように頼んできましたえ しかし車体の破損程度は多分酔っらの塗りにかすり傷を受けたぐらいだと思いますがますますもって知らんこと言っちゃうなんておい保険法によればな車を止めておいて墜落させたんでは保険金がもらえないことになったのだお前おい貴様まだ知らんのか そ, それはよく存じております余震ばかえ、車を止めていたと墜落したにしてもお前車が壊れていなければお前運転中に墜落したと言い張ることができないでそうだろでもお前これからすぐ出かけていってな 前前に、ね、あのエンを叩たき壊せえそれからあのまだ合わせなんかもやるんだぞいいかひどういうこと言いやんなおいそのた返事しろよお前早く出かけるよはは、うん、せっかく社長の命令ではございますが私にはどうしてもそれはできません壊したら修繕をしなくてはなりません黙れ我が社ではその保険金でセコハンドバスを購入する必要があるんだえわかったか もしセコハンドバスのない程度の保険金だったら運転は中止するよしかし社長さん現場を見ていた乗客があります今も現にその乗客がこの病院に来ていますよろしいじゃあその乗客っていう女をいや女か男かしらないそのものを出話口出せおい何ぞお い, おいえよし女かえ男 よ, よろしいそれはな 貴様電話を打って話す声はあの病院の人に筒抜けじゃないだろうなえそれからなおいあのあの貴様変質を返事するという小さい声でしろよいいか社長この電話室は廊下の突き当たりで話し声は誰にも聞こえませんが今電話に出ていただくお客さんは先ほどから電話のそばで話を聞いておられました何そばにいたバカなもう出てもらわんといい出てもらん で, いいらんでバカバカて 9時は先ほど社長の使いで出かけましたあそうかねえ井川さん 自代って罪はよほど悪い罪でしょうかうんまあそれはよほど悪い罪だな僕は法律的なことはよく知らんが道徳的に言ってもよくない偽証するっていうことは人を裏切ることだいや人を裏切るというよりは自分を欺くことなんだあよくないねよかったな困ったね 君はどうするつもりだうん んな会社は辞めちまいまいす私だってそんな会社辞めちまうわ他にいくらだって働くとかあるわそうだと思うねえ井川さん急にこう胸が晴れ晴れてしてきましたよそれは正直ってのは一番気持ちのいいことだねえ園田さん井川さんに二色願いのいい文句考えていただきましょうそうだう胸のスッとするような文句を一つ書いてください まあ、君そう慌てなくてもいいだろうまだ辞めろっていうかどうかわからないんだからきっといますよだからこっちから先手を打ってまあ真っ、ま、したまえ僕がその社長っていうのに会ってみるから、ねうん、でもそりゃあまあ任してきたまえ僕にもいくらか責任があるんだからそうですかご用件は社長この方が事故がありました時におられた方で あ, あそうそれであなたがさっき電話で言ったことあれは本当ですか本当だったらどうしようってんだね君はゆすみでも来たのか社長さんこの方は東京の小説家さんで名所案内の工事を書いてくださった方ですああそうあんたでしたそうですかそれは別としてその電話の件ですあれはあれとしまして、えー、そのあなたなんですからの やはり、えー、新聞社などの方にもご関係が多いですよね。ありますねあ、あ、そうだったんですよねいや、金がね、先生のご公明は受けたまっておりましたはいや、先生なろと言われてくださいああそれよりもですねいや、先ほどのことあれ冗談ですよそうですこんなことは本当にしてるはあバカだな、お前考えとってわかるじゃん、あんなことばか いやそれどうぞ先生おはりくださいあのおい九二あの何か冷たいもんがいいなやはりあの氷とラムネがいいやえはいそう、先生 ど, どうぞどうぞおはりくださいさあどうぞあそうだちょうどいいおりだからこの際うちの車も少し綺麗にしろじゃあの車とても汚かったですねいやどうも恐れています 何しろ毎日繁盛してるもんですから<笑> あ, あそれから社長くあのね何だろう他の会社のバスにはほら運転台の様にはほら花なんかさせたのなあれうちでやってるかうちの車ではやっていませんそりゃいけないね早速やってくれよな金ならいくら請求したっていいからなはいあそうそうあんたの怪我はどうだった さっき電話があったときに一番先にそれ心配したよ大したことないんです二三日で治るって言ってましたうんそれゃ良かった、はあ、それで安心したよまあゆっくり手当てしたまいありがとうございます 皆様これは広北バスでございます毎度ご乗車ありがとうございますただいまから沿道の名所旧席についてご説明申し上げますこっちはあいらっしゃいどうケガえ、ありがとうまうすっかりいいのよああそれはよかったね私後から会社行くつもりだったの、うん、明日から出勤するわねああ自動車の方もねすっかり綺麗になったよあそう 嬉しいわねえお駒さん井川さんが東京へ二時半の汽車で帰るんだって今より道で会ったんだけどあらそう間に合ったら踏切のとこでお駒さんと二人で見送るってそう言っといたわけんだよええそうしましょう今すぐ店のおばさん帰ってくるわ。ああ にったわね、あっもうすぐだよあの方には随分世話になったな私休んでる間にお稽古してすっかり説明が上手になったんだけど聞いていただけなくて残念だわこの人もあの文句がとても気に入ってるらしかったね 元気に働こう自動車はきれいになったしおまさんの工事は上手になったし私も何だか楽しいわああれから社長はとても記念がいいんだよそう井川さんのおかげね、うん、井川さんったらね園田さんの顔フランス映画のニンジンって子供に似てるって言ってたわニンジン だから私ね人参じゃなくてごぼうみたいだって言っちゃったのごぼうごめんなさい<笑>ひでえなあだ<笑> きれいになったねはあ、すっかり園児の調子はどうだはあ、とてもよろしくございますあそう。ゃあ、ちょっと見て ありがとうございました最初の工場はとうとうダメになっちゃったね二つ目もダメよどうして 頼むよじゃあ、これをはいや確かにいやあのバスはまだ十分使えますよ実際この値段では安いと思いますなそうですかな とにかく工具の田舎で使うもんですからねいや田舎で使うには立派すぎますよ<笑>なんかあの冷たいもんいや結構ですいやあのおい教授教授は昨日会員でやめさせましたあそうかじゃあもうこの事務所もえ教官引き上げますえおいマイトムお前じゃあちょっと聞くれよフルトラムネですか 吹川の流れでございますあの左手の上流に当たって暗かい丘が見えますのは古歌に歌われている差し手の磯でございます<音楽>潮の山差し手の磯に住む千鳥君が見ようば八千代とどなくその差し手の磯でございます